はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。挑戦士カオスソルジャーです。本日なんですが、私が kc ファーストステージをね。突破したデッキをね。ご紹介していきたいなと思います。 今回は私が考えましたあのー、最近ね KC ファースト突破シリーズでいろんな方が考えた面白いデッキをあご紹介してると思うんですが今回は私が考えたえ僕が考えた最強デッキっていう<笑>デッキを使って、えー、KC ファーストを私は突破しましたんでこちらをねご紹介していきたいなというふうに思っておりますどうしても俺は挑戦士カオスソルジャーと一緒に KC カップを突破したかったんですよあ の,、ね、あのねねこのデッキのね弱点1個言っていいですかあ、まあ、弱点っていうか、まあ、強い点は めちゃくちゃ激ヤバムーブをするんですけど、すげえつ、あの、回ると。ガン回ると、まじ誰も止められねえみたいな、最強ムーブするんですけど、あのね、事故ります。めちゃくちゃ。<笑>めちゃくちゃ事故るんですよ。だから、これが結構大変で、あの、やりたい動きを一応先に説明しておくと、あの、ライトロードギミックを使うんですね。えー、まあ援軍とか、まあソーラーエクスチェンジで、まず墓地にモンスターを、まあ、叩き落とすと。まあ例えば、海脈の死者、宵闇の、あ海脈の騎士、宵闇の騎士あたりを。 投げ落としてで、えー、っとまずレビオニアっていうね、世界最強モンスターを出していく。これで、えー、っと、墓地のね、光闇を除外して、相手のカードを破壊すると。選んで。で、こいつだって、除外されると、実は最強硬が持っていて、これ、あの、こいつが墓地から除外されると、えー、っと、デッキから儀式の方を持ってこれる。こいつが除外されると、デッキから儀式モンスターを持ってこれる。つまりですね、 ソーラーエクスチェンジで開白と宵い闇を墓地に送りレビオニアで相手のカードを破壊しながらこいつらを除外するとなんと相手のカードを破壊しながら儀式モンスターと儀式魔法を持ってこれるっていうマジやべえコンボができるんですよこれがどうしてもやりたくて<笑>これをやるにあたりま あ, あのデッキを組んできたんですけどもなかなかの事故率はいなよく俺これと突破したみたいな感じなんですよねよくこれで突破したみたいな感じ、うん、2回勝っては1回負けて で1回勝っては2回負けてみたいなのを繰り返してなんかすげえなんか沼ったんだけど<笑>沼ったんだけど一応突破したはいこのデッキですねでえっ、ー、とギミックとしては、まあ、もちろん今の言ったギミック以外にねあのライトロードギミックがあるんでえっ、ー、とまあ、7シンクロとかあの6シンクロとかができますよみたいな感じですねでえっ、ー、とレビューには入ってるんでえっ、ー、とこいつもレベル8ですから幸いねなんでまああのー、N ヤドとかが出せると でえー、っとご都合守備札としてえステゴサイバーが1枚入ってるくらいでもうほとんどあの防御がないんですよね、このデッキ防御はほとんど考えておりません<笑>攻めることのみを、えー、考えましたので私、私、はい、なので僕が考えた最強デッキっていう名前になってるんですけども、ねはい、これね、マジで1回使ってみてめちゃくちゃ回ったらおもろいからただ1個言えることはクソジコル、デュエル3枚。 マジでマジ で, マジでちょっと事故ないで本当にお願い本当のお願いちょレビレビカオスカオスみたいなマジでマジで。ああー、えー、微妙クソ<笑>微妙死ぬほど微妙死ぬよ俺死にますかねちょマジ死にそうこれマジでこんトにこのデッキーあの発想は天才やった俺は俺の中では発想は天才やったけどマジで事故る<笑> 発想は天才でしたけどマジで事故りますこのデッキ自己で散らかしておりますーあウィッチカルトウィッチカルトねそんなにワンキルしてこないと思うんだよね多分ねマスターベル守備エンドとかそのくらいのコントロール寄りのデッキだと思うんだよねだよちょメスガキのワンキルマジメスガキワンキルマジやめてあオ ッ, オ, ッ オ, ッオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッ スピードデュエル対応してるんでグレーニングスマジでやばいですね環境が悪いんあー一、まあ一応一応か一応だなえっとこれ結構強いなっていうかこれ結構強いぞ手札から挑戦士の方がを発動挑戦士の方がにより俺は手札から酔い闇の騎士そしてデッキから海いの騎士を墓地の国り酔い闇飼いを墓地の送ったパーフェクトカオスを特殊召喚できるぜ現れろ挑戦士カオスソルジャー うわ<笑>さあどうする何いいだろう何いいだろう一応見てからでいいんじゃない効果。まあいいや。ああでも一応あれか。ハンデス警戒かはいはい。ハンデス警戒ね。オッケー。うん と, まあ、とりあえず挑戦しか、おールソルジャーの効果を発動するぜ。俺は宵い闇の騎士の効果。お前の手札を一枚ゲームから除外させてもらうぜ。裏側表示でランダムに。さあどうする使うか、効果を。まあ、効果使われると結構きついかな。 いいだろうそれを待っていたさあ、フィールドジ の, の, のモンスターの効果は全て向こうにある。パラレルツイスター、すげえな。超選しか果は、こ, これは効果は発動しも意味がない。ただし、俺は墓地の光、闇、モンスターをゲームから除外し現ラバ根源ンゲンドレビオニアレビオニアのモンスター効果発動 相手のフィールドのカードをハ枚選んで破壊しさらにハハのハハとハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハびハ式魔法をサーチすることができるこれが最強ハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハはハハハハ たちょっとワンキュー取れませんね。<笑>ままあしょうがない。もう根性を削っておく必要がある。ゆうけ挑戦士のソルジャーでダイヤタタックああ、終了させてもらうぜ。さあ、こういうおんず。お前負けたら、服脱げ。<笑>これは闇のゲームだ。闇のゲームだ。ライフが1000減るごとに、服が1枚ずつはだけでいくぜ。<笑>服が1枚ずつはだけでいくぜ。 最後にお前は真っ裸にしてやるぜこれが闇のゲームどうやら理解してやるなそうだこれがデュエルリンクスなんで面倒くせえなしつこいんだよお前しつこいんだよこのメスガキがサボターアジュチカード声なんだチカードマ、まあ、魔法カードじゃなくて、まあまあ、トラップカードとかでしょうねなんとマスターピースとかク、えー、ラフトとかそっち系のカードだと思いますが恐らくカードを引くぜ そうですねマジ込みじゃん、まあ、とりあえず挑戦士カオスソルジャーの効果を発動します挑戦士カオスソルジャーの効果俺は夜闇の騎士の効果を起動しお前の手札を1枚ゲームから除外させてもらうですよねいいでしょうで魔法あれは一枚魔法ド。つまり3000打点では突破できないいいだろう俺はレベル8のモンスター2体でオーバーレネットワークを構築エクシーズ召喚あららら帝国侵入 エアードそして、聖国神竜、エネアードのモンスター効果を発動。たまじやめてくれ、木の人とは。木の人とか、キキとかそっち系のカードやめて、オッケー。西国神竜、エネアードの効果を発動。モンスターをリリースすることによって、ビートのカードを破壊できる。俺は挑戦し、カオスストージャー。いや、マスタッピースケアするために、一応これだな、これ一番破壊だ。よし、いけるバトルこれで終わりだ頼む、よーし<笑>しつこいんだよ、メスガキが アンズとりあえず夜のデュエルしようぜさあお相手の方出たもう一人の僕 VS もう一人の僕ハンドはちょっと強い<笑>よしよしよしやばいマジでほんと魔法カード来ないとこのデッキマジ弱いからマジで弱いあのね結局魔法カード1枚使ったところでマジ弱いくらいの感じだから将来ラ信クからの援軍みたいなことできて初めて強いみたいな感じなんだね 結構いやーとりあえず相手はサンダードラゴンライトロードサンダード ラ, ラードーーオッケーデクダイハツはあるかもしれないことは覚えておこうあ、まあ、ハンドアイウなとりあえずこの来たカードは弱いイとりあえずソーラーエクスチェンジの効果を発 動, 発動ソーラーエクスチェンジの効果によってライトロードアサシンライディンを落ちて熱よえ強っ熱いよ熱いよやばいこれはねこれ援軍の落ち方によってはマジで左臭ムーブ入る これマジ収できるサービス終了サービス終了まであるこれ、えー、光の援軍の効果を発動していく、えー、さあ光の援軍の効果開幕落ちた神ゲーすぎるやばいこれマジでやばいっすよこれ本当にやばいっすこれこれ世界一強い動きできなさい今からちょマジやばい動きするんでちょっと一回見てもらっていいですかえー、っとこれはルミナステンですねでですねえっとですねえっと はいで、ミネレバの効果も発動していく、で、スターサイバーも落ちていく、神、神ゲー、マジで神ゲー、これは、これはマジで遊戯をドゥレルリンクスって感じ、で、えー、っと、カイベガロクシとヨーヨの騎士を巻き込むのが確定して、であとは何、まあ、でもいいんだけど、んと、まあアサシなんて頑張ってるからこれではないか、えー、っと、光と闇のモンスターをゲームから除ちし、あらあら、源流、レヴィオニアの特殊召喚、レヴィオニアの効果を発揮。なんでかって、カオスソルジャーを出すことができるからさ、 そして海白の騎士と酔い闇の騎士の墓地から除外された場合の効果はそれぞれ発動酔闇の騎士の効果によりゲームから除外された場合で敵から儀式モンスター一体を手札に加えることができるさらに海白の効果によりゲームから除外された場合儀式魔法を手札に加えることができるさらに俺はライトロードサムナー・アルミナスを召喚サムナー・アルミナスのモンスター効果発動手札を1枚墓地に送ることによってこれでライトロードアサシン・ライデンを特殊召喚ここ あ, これ今あれだったら調整しか遅いじゃなかったらちょっと間違えたまあいいやトリケライナーはいいだろうトリケライナーはいいトリケライナーはいい今ちょっと手札を捨てるのを間違えたら許してくれ<笑>がわかったすま手札捨てるものを間違えたがいいだろう俺はフォーチュンレディーエバリーをシンクロ召喚していくぜダークシンクロあらららフォーチュンレディーエバリーシンクロ召喚さらに 俺は手札よりマジックカード挑戦士の方がを発動挑戦士の方がにより俺は手札に存在する余いの騎士とデッキの飼いけの騎士を墓地の国現れろ挑戦士カオスソルジャ ー, ーそしてカオスソルジャーのモンスター効果発動カオスソルジャーは酔い闇の騎士を素材にした場合相手の手札をランダムに1枚除外することができるさらに挑戦士のカオスソルジャーの第2の効果発動 オスターにしている場合、相手のフェードのモンスターを一体除外することができるトリキライナーは効果を受けないつまりこのまま殴るゆけ挑戦しかウそうじゃジ挑戦士カしンゃそうじゃは戦闘で相手モンスターを破壊した場合ダメージを与えさらに海幕のほうにより2回連続攻撃が可能行けダイレクトアたックあ順番間違えたダイレクトアタック<笑> が, ばがばかったけどマジでこのムーンは左右できるよ本当に。 サービス終了するくらい強かったでしょプレイングがバいのはマジいるし私も勝ったら昇格きた勝ったら昇格きた勝ったら昇格きた勝ったら昇格きたこれマジでマジでこのデッキで昇格したらマジ魂ですよなんでかっていうとこのデッキ死ぬほど事故るんで<笑>死ぬほど死ぬほど事故るから死ぬほど事故るんだけどいやーこれ6つでもこれ 死ぬかな俺リシドさんって知らない気すんだよねいや一応モンスター立つ方がいいかソーラエクシーとかいるいやトップライトロントだったら強いけどこれ言うてこうだろでこうだろこうして光やみ除外したところでなんだよな今今光やみ除外したところで儀式モンスターしか持ってくることはできないつまり俺は失踪の暗黒騎士外を召喚じゃねえかいやこれわからねえいやでも多分ワンキロはされない リシュドは多分結構外役兵よりのデッキだと思う20枚、まあ、知らないとかですかねなんかワンチャンここ の, の KC セカンド始まって2日目なの三3日目か3日目なのにレベル19体にいるっていうことは KC カップロ多分ねそんなに大したことないと思うまあ俺も大したことないってってたとけど<笑>裏返るサブテラーかうーわマジかにあでもそれはレビオニアでいける いやレビオニア強い、多分それは。うハンド強いな、あいつ。ハンド強つえいやでも、ね、レビオニアはたぶん結構辛いんだよカードを。言うて、あのデッキス、ブラック・アンド・ドラゴンとめっちゃ辛いから、レビオニアの効果めっちゃ辛いと思うわ。ああそういうことなるほど。これは挨拶先にしていくしかないよね。で、えー、っと、光闇を除外し、まず一旦挨拶をしていく。一旦挨拶。で、根源流レビオニアの効果を発動。 さらに酔い闇の騎士の効果も発動ゲームから始まの場合儀式モンスターを手札に加えることができるぜさあどうするハゲこのモンスターはたぶんいぞけ手ワンじゃいけんじゃねえか裏返るは残していいわえー、っとリグリアードとアクアパッツァこの2体を、えーはえー、破壊しよう選んで癖はどうでもいいあどれどうでもいいそれはそれはマジどうでもいいもうこれチェーン間に合ってないからこれはチェーン間に合ってない ジョ分のィドジョのモンスターを表にしていくっていう効果が発動するかそのモンスターを破壊してしまえば、えー、とリバースしたっていう情報は残んないからこれが新ルール戦、えー、士カオス h の挑戦ーを手が加えさらにレビオニア効果でえっとマ グ, マグリアードとマグリアード、えー、リグリアードとアクアパッツーを破壊していくでさらに、えー、ライトのアサシンライデンを召喚で効果発動これで何らかの光闇を落としてああいいいいまあまあ悪くはない次のターンも えっといける次のターンもレビューにはできるたぶんワンシンクロした方がいいかシンクロシンクロあるなシンクロあるがいやシンクロあるけど結局裏返るだろうされるんだよなどっちにしてもどっちにしてものされ る, まん ま, るれまんま殴りじゃないかこれまんま殴りまんま殴りまんま殴りかまんま殴りマまんま殴りしてあ行くぜ。間違えたな やべえ。これ今シンクロあモンスタっでもシンクロしていや多分 だ, だ。っああてる合ってる合ってる合ってる合ってる合ってる大丈夫だ合ってる合ってるえっとこれ四えっと、11シンキロ入ってないんで八と四で進ンしたところ意味な い, いもん。そうやな大丈夫合ってる合ってる合ってる合ってる合ってる合ってる合ってる落ち着け落ち着け落ち着け俺オッケーそれは申されるの今でターンしろでライトの達しないライトのコードの動していくオッケー捨て子裁判落ちたオッケーいや多分なんとなると思う さすがに手札2枚でしょう。いや手札2枚きついでしょう。よしよしよしよしよ し, よし。オッケーオッケーオッケー手札2枚はかなりきついと思う。で、ワイトロードアサシンライデンの効果光らない。光らない。で、とりあえず超絶の魂の効果を使い。えー、何らかの、えー、モンスターを。手札に加えていく。いけるぞ。これレベルには通るもんな。一個。えっと光る闇城。もうステップさえもいな。 光闇除外してコンゲンレビオニアを特殊召喚根源コンゲンレビオニアの効果を発動コンゲンレビオニアの効果にはそこらしいなにいいだろうしいいだろうでは、えっと、もういらねえこのこいつはたきあろう<笑>こいつは叩きあるそして俺は手札より儀式魔法挑戦士の方が発動挑戦士の方がにより ボチの挑戦士カオスソルジャーモンスターを一体特殊召喚できるぜ俺はデッキーネムレチ開白と手札の宵い闇はボチの送り現れろ一つの魂は光を誘わない一つの魂は闇を導くやがて二つの魂は混じり合い天へと消化する行けカオスソルジャーバトルフェイス天地開白ザクリエーションソードうおー よっしゃー<笑>よっしゃ見ていたかみんなん見てたかみんな見てたかこれが挑戦しかおっのゃるゃうなうわこりゃあよっしゃー